イキイキイタコスポーツクラブいたこよさこいれんです。今先生からも出しておりますけど、このツリーですね。えー、メンバーの大月さんがあの作った手作りのものです。<笑>えー、それでは二、えー、曲目大乱舞踊らせていただきたいと思います。 Yes, sir.